決めんのは簡単じゃねえ何も自分で決められねえ人形になっちまう自分のルールで生きていくしかねえんだそりゃてめえが燃えてるだけだろうがとにか客それ持って帰りな最近ゴミ捨て場で放火が多発しててあのバカタバコポイ捨てしていきやがったか連続放火魔さんよあまりじろじろ見ないでくれお前俺の清水でだな火を消そうとしてただけだっつトラウマを見落とされたやつに言われたくねえよ 女だと思って舐めてたら言ってまずくなんだなんだうるせえな今週だけで8人も無実のやつ連れてきてんだろうが余計な真似して周りに迷惑ばっか か, かけんじゃねえバカ野郎山頂で角の豆腐屋より火災発生よし野郎とも行くぞおいなら納得させてやる女には火消しは無理だ一応家に連絡しておいたから もうすぐ家族が迎えに来てくれんだろう。おいおい、どこ行くんだポーカーマンに決まってんだろう、えー、こんな女はなた私、情けないよあんたもお父さんと一緒だったのに、えーえー、バカでー覚えときよ、てめえら必ずエラー買ってやるがな、バカくそ。別に好きで流されてるわけじゃねえんだ。よ、いい夢見たかい姉子お前、なんで、うん、<タッ><タッ>おいおい。 あおめえこそ好きな本せにわざわざこんなところまで来てんじゃねえよそんなことより、てめえここで何やってやがったまさかまた余計な真似てめえのお父ちゃんも母ちゃんも俺が殺したようなもんだ父ちゃんも母ちゃんも火事で死んだあんたのせいじゃねえよ親を見殺しにしちまった罪滅ぼし以外の何でもねえよわかったらどっかで男でも引っ掛けて 女らしく暮らすんだな。今は燃えるゴミの火のはずだ。何よりエロティックな本が捨ててあるのだな。あ？あゴミなんて火をつければみんな燃えるんで。はあ、いつか僕はが。はい、ハズだ。逃げろ、入ってけ。やめろ。これは相当火バズだ。ジュー、止めないよってんだ。ハズだって言ってたもん。ロージュホームな子はじゃいかんぞ。これ以上火を広げるな。早く水回せ。急げ。はい。 じじ連れて逃げろ。辰巳、手先んじゃねえよ。頭の悪い女だなお。おめえには生きててほしいんだよ。逃げろ、辰巳。俺は娘の灰なんだ。背負いたくねえ。俺だってな。もう二度と親の灰なんて背負いたくねえんだよ。バカ野郎。戻る。親父。まだ割れてねえじゃねえか。シャボン玉。でもよ。あいつは飛ぶぜ。あんたが吹いてやがるな。 <ペー>こっちはダメでしたどうやら高校ものの息子は親からもらった面、2、3度描いてるなお母さんも何も知らない方がいいかも整形つったって骨格まではなかなか変わんねえだろちょっと何やってるか整形じゃないよそれただの面ですよオスオラ八郎、今からお迎えに参りますイッイッターやっぱバ バ, ババア呼んでこいお母さんギャルとメンチ切りってるあるババアアリ田舎者だから許してやってくれガ なんかさ、この脱税親子が私らに絡んできて。足短い。ファッションだ、これは。な、足の短さをごまかすファッションで。おめえが一番失礼なんだよ。ロビはルーズでもさ。人の通りは。きっちり仕上がる。このに興味ない。ベルトは乳首のチョイスさだ。このボケげさ。大城さんの顔に泥塗るようなまで仕上がって。<笑>大城さんと八郎さんだわ。あ、あれだよ。 ホステスの男バージョン、選ばれたイケメンのみがなれ、ボケがありませんかああ、平気だよ、こんなもん。ね、えん俺たちの城、高まるお嬢さんじゃない、女王様と呼べと言ったはずよあんたもあんたってさっきから何、ちらちら嫌らしい目でこっち見てるの私たちハ八郎を探しに来たんでしょ、こんなところにいるって言うのそりゃそうだろう。いくら息子でもあんな変わっちまったんじゃ。みなさん、お楽しみいただいてますか京志郎さん、以前ちょっと整形で失敗しまして物騒な町ですから そういったこともね私も歌舞伎町ナンバーワンホストと言われるようになりましたがおりましたわこいつが八郎ですあららみんな逃げてもうたほんまガキの喧嘩に顔突っ込んでる暇ないや血だらけじゃないのパヌキわしら何しに来たんですか死ぬかボケああいうだけのってこかホストクラブのくせに接客も要せのか当ホストクラブトップ3の一人シンです ゲンダース、ジャスト・ドゥーイッグラーだぜフゥーほんま、綺麗な姉ちゃん、羽べらしたいとこやけどなスリーや焼酎スリー水セブン、大きい？ーオタクのツル、ケ、う、ガ、ん、さしとうなんやったらわしらの要求のめっちゅう話そっちは甘いトークで、アホな女どもをたぶらかして儲けもきっちり、七算で分けたろ、言うてんねん僕も八郎も、あなたたちのような人たちの力を 借りるつもりはない。ほな連れがどうなって。一応、もう痛い。痛いし、うるさい。気をついて、そこら辺でどうする。長、え、州、ー、郎さん、俺に構うことはない。こんな奴らの言いなになるな。ほなこの街で生きていく。ゆうんが、どれだけ怖いか教えとる。て、やめ。なあ、おい、っ知ってるか。うんあ そううまくはいかんで、世の中ああメルタが、メルタがわしのおら間にママになってしまうよったしよおしゃれらさっそく行き上げてへへいありがとうございました手間かけさせやがって お, おばちゃんがおばちゃんがどこ探してもいないやろが母ちゃん 京四郎のやつわしらに対抗するためにありがとうとはうこっちゃなうちのおじきが、あのババに惚れてる聞きましたああ兄貴、今この子の仕草見ましたもう、ぬいぐるみみたいよななな、なんですのもうピキッてできましたね<笑>おお、落ち着かんかい<笑><笑>あんた、綺麗な探し持ってきた、綺麗なのだよへい<笑><笑>おっしゃ<笑><笑>ありがとう、おばあありがとう<笑>なんやねん、誰やねんおばあ はあ、ちゃん八郎の母ちゃんだよ。黒いた八郎、聞いた名前やないか。おじけくそったれえ。こいつのせいですっかりだまされた。お鍋ですからおら。八郎は源氏だ。本名は花子です。ええ、でもなぜ、京四郎さんはお母様に何も言わなかったんでしょう。もしもし京四郎はカツオやけど毎度なんや八郎の母ちゃんです、八郎の母ちゃんです。騒ぎよってなこっちやこっち、京四郎は ちゃうわ八郎伴胸張っておかんとおたらええやもう母の知っている顔は文字通り捨ててしまったわしらの要求のマント来ない粘ってやつあんたが初めてやなんやその金私の全財産ですお前の店わしらに任せ言うとんね母に名乗り出るつもりもない教師伴大した男気やさすがはナンバーワンオストやな お辞儀は財源の新規開拓には気になってるさがい仕方なくな今日はあんたの七三部屋男気に免じて勘弁したろ<笑>んな奴らに金なんざくれてやることねえよ<笑>